こ, こパラパラッと振りかければ挑戦させゃう今回はですね寒くなってきたじゃないですか寒くなると何が起きると思いますか白菜が安くなるんですね<笑>ということですね、今回はですねこちらの白菜をもっこり使いまして 白菜漬けこれね元になってるレシピあってラーパー菜っていうね料理があるんですけどももうねモキモキいけるこういうレシピになっておりますので今回このラーパー菜作っていきたいと思いますリュウジのバズレシピ材料ね簡単白菜 大体 500g 4分の1で 500g のものもあれば今回ね4分の1でね 1kg ぐらいあったでっかい白菜だったんであんまりあの、半分に来たんですけまも、あ、500g って覚えておくからそして生姜う 10g あとね調味料は概要欄に書いてありますのでもう今回これだけそれでも最高に美味しい無限白菜漬けを作りますので作らせていただきます無限白菜漬けを作る上で何が大事かって言いますと漬物を理解することが大事だと思います 染み込ませるってことを大事に思わないといいとけななですので今回ですね僕も染み込まされる野菜の気持ちになって僕にもね調味料を染み込ませていきたいと思いますこれは小説の豚レモンですねいただきますいただきますくー酒が染み込む、うん、ということで作っていただきたいと思いますじゃあやっていきたいと思いますまず白菜なんですがもうこれ芯の部分はねちょっと切っちゃいます。うこうなったらですねちょっとねこう 細めに切ります細めに切ると何がいいかっていうと水分が出やすいんですよはいなんかすんごいあの飛んでますけども水分が出やすいんでこんな感じで切ってくださいこんな感じでこっちはこ繊維を断ち切ることですね繊維を断ち切るとこの繊維の部分から水がじわっと出てきて受けやすくなりますんでで、こいつをざるに移動していきますういー 次ね、ね、あの、生姜、ね、切っていきますね生姜はね1 0ムこれはね千切りにしていきますでこうやって薄切りに一回薄切りにしたらこれまとめていただいてこうやってここで千切りしていくはい切るのはね以上これからちょっとこの白菜ねやっていきますねこのねお塩ね小さじ /3 分の2入れます で、これをねこう揉み込むんですよもみもみもみんちゅうの佐藤ですそうすることによってこのお塩の浸透圧ですね白菜からお水が出てくる水分が出てくるんですでこのお塩をまとわせた状態でちょっと数分待ちます数分待つと白菜からお水が出てきますんでそれをね待ちます34分待てばいいかな結局ね8分ぐらい漬けましたでこれをですねギュッと絞っていくザルの上で ここにギュッと絞ってもいいし、あとはまあ絞りながら、ザルに入れていく感じでもいいです。これが一番早いかな。で、絞って入れると。よく絞りましょう。はい、で、入れる。で、ギューっと絞って、はい、入れると。これがね、一番確実に水気絞れるんで、水分拭くことによってね、調味液入れるんですけども、味が染みやすくなります。じゃあ、ここにですね、いろいろ調味していきます。まずね、生姜。 これ生姜の香り入れるとすごいね香るんでね、はい、そして輪切りのとの唐辛子入れます1本分とはレシピに書いてあるんですけど も, も, うもう僕は結構入れちゃいます辛いの好きなんでお酢お酢がね大さじ3杯123でお醤油小さじ1杯これちょっと風味と味付けですはいでお砂糖大さじ1と半分ですね まあ、じゃあ、とりあえず半分お酢とね砂糖ってすごく相性がいいので塩小さじ4分の1杯これぐらいか4分の1であの味の素1234振りですでこれね全部あえてくださいあえたらでちょっとねこれつけるんす。もしね味足んないなと思ったら調味料足してもいいですからねはいでちょっとだったら最初っからこの容器でやるよみたいな感じなんですけども 僕は失念しておりまして、はい、か漬けですからこういう容器に入れた方が保存しやすいんですよねそして白菜の漬けは完成してたんですがまだですここからがポイントここにごま油大さじ2杯入れてくださいこのたっぷりのごま油を熱してでえー、とこのごま油が熱されるとすんごい香りが立ってくるんですよ煙出てきます煙出てくるんで 煙出てきたこのごま油をこ の, のこの白菜にジュワッてでちょっとね こ, のこれこれごま油なじませごま油が入ると全然香り違いますでそしたらね味見ね僕ちょっとお酒飲みなんでちょっと塩少しこの漬けまじうまいっすずっと常備しといていい冷蔵庫に そんなぐらいで最後にごまをこうパラパラっと振りかければ無限白菜漬け食べ終ではできましたのでいただいていきたいと思いますいただいていきます香りがやばいんじゃんおもうね うまい酸味が立っててでも甘みがあってでこの熱されたごま油の香りが全体もあって本当に美にしいでねこれ酒よあ最高ずっと飲める水分の抜かれたこの白菜が当ン美味しい即席漬物って感じずっと食ってた食卓に毎日顔出してほしい最後やっぱ 最初の白菜の水抜きをちゃんとやることですね。そうすることによってこの調味料が染、ね、みるんやわ。味の関係です。トワジャオでございます。これをね、かけ超グレードアップしますから。うわ。トワジャオの香りが加わるとグッと高級感増しますね。これね、お店だし。僕は許可します。今日、yes。いただきます。 おうまっめっちゃ味しますねこ れ,、うん、これうまいなずっとこれ食いたい千切りにした生姜いいですねめっちゃ効いてますわ効いてるな、ね、これずっと食っちゃうの分かりますわすごいさっぱり食えますね全部がすごいバランスいいです、ね、深夜1時以降はずっと食ってる500たっぷり作ったのに大体半分ぐらい半分ぐらいこれマジでうまいですごちそうさまでしたはい ということで、で今回の無限白菜漬けいかがでしょうこれはねやってほしい本当にうまいんで副菜でもいいしおつむみでもいいしいろいろ用途ができるこの無限白菜漬けぜひ試してみてくださいグイッでこれをねちょっとよく揉み込んでいくこれがうまいこれがうまいあの調味料入ってるのすごくいい香りするんでここでこのラーパーツァイの香りを嗅ぎながら飲んでいきます たっぷりのごま油を熱してじュワッ熱してじュワッジュワッ